えー、まず皆さん、えー、こちらの画像をご覧ください。はい。煉獄さんですね。えー、奥出すのかなかっこいいですね。えー、続いてこちらの画像をご覧ください。はい。えちょっと待って。左下何ええ何これ傷じゃないよね。えこれ、え、え はい、どうも、皆さん、こんにちは、あノシです。ということでね、えー、皆さん冒頭で見ていただいた通り、えー、今回はですね、えー、煉獄教次郎、実はあざ発言していましたよっていうことに皆さんね、気づいていましたでしょうか。いや、こちらね、大発見となっているんですけども、実はですね、ツイッターなどで、まあ、ちょっとそのような情報が出ておりまして、まあ、それまでは、まあ説として出ていたんですけども、まあ、僕がですね、劇場版で確認した限り、これはおそらくあざである可能性がまあ、ま 99% じゃないかなと個人的には思っているので、まあ、その説 がね確証に迫った出来事証拠などをね今回はね見せていこうかななんてね思ってるのでまぁ、あ、今日の歴史的大発見に付き合ってくださいということで今のうちにチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いしますでは早速やっていきましょう はい、というわけでですね。え、まずそもそもあザっていうのは何なのってね、わかんない方がいらっしゃるかもしんないんで説明していきます。はい、ということで、あざとは何なのかえ、こういうことです。え、戦国時代、鬼物事無残をあと一歩というところまで追い詰めた始まりの呼吸の剣士たち。彼らは全員鬼の文様と似たあざが発言していたそうです。ということで、まあ、このあザっていうのはですね、言うなれば覚醒状態というわけです。つまりはアスリートで言うところのゾーン、ドラゴンボールでン、 いうとところのスーパーパサイヤ人ななるわけけんですけどもただし、こちら、アザっていうのは、誰でも発言できるというわけでもなくて、限られた状況で限られたものにしか発動しない。言うなれば、えー、赤座が言っていた思考の領域というものにもう本当に近いものとなっております。まあ、呪術回戦で言うところの国戦っていうのがね、一番近いんじゃないかなと、個人的には思っております。ただしですね、そのアザっていうのは、まあ、発言すれば、じゃあ強くなるじゃん って思うかもしれないんですけどもあざをね発言したものっていうのは例外なく25歳の年を迎える前に死ぬのだということでまあねあざを発言するとものすごい力が湧いてくるんですけどもそれを発言するとその代償に寿命を持ってかれていってしまいますよということになってるんですよねまあそんな感じであざの説明っていうのは以上になりますでまあ今回ねその煉獄強二郎さんがあざを発言したのではないかまあこのシーンであざをね発言させたのではないかと 僕は個人的に思っているんですけどもまぁ、あ、今までですねえ鬼滅の刃の原作において煉獄狂次郎と校長忍はえ生涯あざを発言しないで終わってしまうという流れになっているんですよねつまりはえ今まで煉獄狂次郎さんはあざの発言を一切しないでその生涯を終えていく赤座に倒されてしまうというわけなんですけどもまあ、今回ねこの解釈っていうのがマジでテーブルをひっくり返す波に変わりましたつまりは煉獄狂次郎さんは実はあざを発言し していたんだけれども誰にも気づかれなかったんじゃないかなと個人的には睨んでおりますはいではその理由について今からご説明していきたいなと思います<音声><音声> まあもう冒頭で見ていただいた通りなんですけども、まずはこちらの画像をご覧くださいと。はい、こちらですね。え、煉獄教授さんが、え、最後の奥義を出す直前となっております。で、続いて、振りかぶった瞬間に、左下に謎の文様っていうのが浮かんできておりますよね。え、今まではこちらがですね、え、ま血、ま傷だと思っていたんですけども、まあこれがどうも傷ではないようなんですよね。で、なんでそれがわかるかっていうと、まあ直前に、まあこの傷がないっていうのもそうですし、まあ赤座にね、殴られた、こんな感じで、 られた傷でもないんですよね傷を負っていないのに血を流しているっていうのはありえないですよねだからこれもうあざであることが 99% 確定なんですよねもうあざじゃなかったら何なのって話なんですよもうこれ本当に多分あざだと思うんですよねまあ今まではマジで傷だと思って見ていたからその先入観があったからこそ気づかなかったんじゃないかなと思っておりましてまあそうなんですよ煉獄強二郎さんっていうのはあざを発言させたとしても血と同じ色赤で出るということ でマジで気づかれにくいんですよねでまあこの形もね非常にちょっと気づかれにくいというかまあね後藤家小代春先生はわざとねえこういう風にやったんじゃないかなと個人的には思っておりましてまぁ、あ、だから隠れミッキー的な要素ですよねまぁ、あ、後藤家小代春先生は気づいて欲しかったんだと思いますけどもえ考察者というかもう視聴者も本当に気づかれなかったよねっていうまぁ、あ、劇場版行った時もそうなんだけど原作でも気づかれてないんだよねっていうすごいね<笑>今やっとここで気づかれたのか 俺も気づかなかなったしし改めてて確認してみるとマジで、これあざだねってなりましたね、うん、でまあ、そのアザの文様が一番分かりやすいのはね、こちらとなっております。煉獄さんが最後に笑うシーンとなっているんですけども、え、こちらの左頬ご覧ください。はい、これがね、まあ、文様となってるんじゃないかなと思っております。まあ、今見るとね、なんか文様だよね。これなんかもみじみたいになってるよね。うーん、やっぱ隠れ的な要素なんだけど、これはね、傷ではないんですよね。まあ、ここの部分は、まあ、先ほども言った通り赤座に一切攻撃されてない部分なので、 まあ明らかに血ではないんですよだとすると何なのかやっぱりもうあざでしかないですよねこれに異論ある人いますかなんか異論ある人はぜひコメント欄にお願いしますでね今回あざが分かったことによってすごい良かったことがありましてそれは何かと言いますと煉獄狂二郎さんは口だけではなかったんです まあ今までの解釈だともちろん煉獄さんはめちゃくちゃ一生懸命戦ってまあそれでも赤座にかなわなかったそれはわかるんですよただ今回アザの発言がわかったことによって煉獄さんはその口だけではなくてもう体にその全力っていうのが出てたんだよっていうのが今回すごい嬉しいことですねだから別の側面から煉獄さんはめちゃめちゃ本気出してたそれでもやっぱ赤座にかなわなかったあじゃあ煉獄さんってやっぱり本当に本気で出したけどそれでもやっぱ強かったんだなって 赤田強いなってなるし煉獄さんもめちゃめちゃ頑張ったんだなと炭治郎たちを守るために本当に寿命を削ってまで全力を出していたんだなっていうのが、えー、今回このシーンで分かってすっごいそれはね解釈の幅が広がるというかまたさらに感動できるよねっていうものになってるんですよねいやだから本当に今回マジで分かって良かったなと個人的には思っておりますいや本当第7話が公開する前で良かったなって本当に思ってるんですけどまあねアザの発言のシーンどこかと言い 言いますとですねえこの煉獄教授さんの最後の奥義を出すシーンで発言しておりますえそれまではね一切このね文様っていうのは浮かばれてきていないのでまあそこのシーンをね皆さんで、ね、本当にご覧いただけたらなと思っておりますまあ、具体的にはねえ心を燃やせ限界を超えろと言ったところで密かに現れているんですよねつまりはその限界を超えろっていう言葉の中には本当に限界を超えてたんだなっていう<笑>意図がえ含まれておりましたいや後下小江春先生 やっと気づきましたよ。あんたの隠し要素。やっとね、このチャンネルらしいことやっとできたね。<笑>ということで、え、第7話ね、え、今週公開されますので、まあ、このアザっていうのを含めた上でね、え、こちら第7話見ていただけると、本当に面白くなるんじゃないかなと思っております。あ、煉獄教授さんアザ発言させたと、ここで本気出したんだなっていうのがね、本当に見てわかるね。目で見てわかるね。<笑>ものとなってるんで、マジで今回はね、見どころたくさんあるかなと、個人的には思っております。え、そんな煉獄さんのね、 ラストっってていいううううとととこころもそででですししししねままあ、編に向けてしっかり楽んきょ皆さえ、今回の動画はね、良かったという方はね、ぜひぜひ高評価、そしてねえ、チャンネル登録よろしくお願いします。またですね、まあ、僕今回、すごいやっぱアザ発言したってね、もう 100% 確信してるんですけど、もしかしたら反論意見もあるかもしんないと。アザじゃないよっていうね、意見もあるかもしんないんで、そういう意見がね、ある方はね、ぜひぜひコメント欄にお願いします。またですね、全然他の関係ないコメント欄に いていうことでまた次回のとこでお会いしましょ う, う